今日のゲストの可愛い子ちゃんです。えー、<笑>その筋肉見せてもらおう。そんなにまだでも言うほどないから恥ずかしいんですけど。このこの。いや綺麗。その鎖骨。じゃじゃーん。ラ<笑>ジオ駅の水野さんです。<笑>水野さんの客室の手風呂。いくぞー。じゃじゃーん。よし開けまーす。はーい。お、すごい。ね、そう。オーシャンビューなんですよ。オーシャンビュー。 初島が見えるよ。いや、射球しながら入っていこう。うん、はーい。射球はね、はい、足から行きます。で、心臓に近いところにどんどん行きます。はい、じゃあかけ湯。はい。さあ、教えた通りにやってみよう。湯行きます。足から。足をね。ま、た, たっぷり足にかけて。 今日のゲストの可愛い子ちゃんです、えー、<笑><笑> 足, 足の次 は, の次はどんどん心臓に近くしていって、えー、はい、はい、そしたら足から入っていきまーす入ったーじゃあいただきまーす<笑>おーおー<笑> おお、楽い。いや、本当なんか普通に。<笑>いい湯です。いい湯<笑>です。辛<笑>いです。辛<笑>いです。<笑>めっちゃくつらいでるやん。でも、なんかこう、触った感じがなんか、スベスベしてる。あ、そう、あ、そう、<笑>なんかね、アルカリ性でね、いいお湯飲んだ。しかも、多分、塩化物泉で、お塩もすごいたっぷりあるよ。これ、しかもね、見て、こんな感じで。ずっとお湯が出て。 全室厳選かけ流しすごくない？すごい。よし。えティカさん誰って感じじゃん。<笑><笑>確かに。誰えっ、ー、と声優の小林彩耶です。よろしくお願いします。<笑>ええちゃんで す,、えー、んですどうもどうもどう も, どうも初登場ですね。はい。そうなんかね今ね。 私マダミっていうゲームにハマってるんですけどマダミしてるねそう、うん、それで一緒になったんだよねそうで仲良くなって、うん、誘っちゃったそうなんかだからゲーム友達みたいな感じだよねそうなの、うん、でもしかも、うん、なんか体めっちゃ鍛えてて、うん、そうなんですその筋肉見せてもらおうそんなにまだでも言うほどないから恥ずかしいんですけどいやこのすごいこのいやキその鎖骨出るのがやっ ぱ, ややっぱあそれ普通出ないんだいてか私絶対出ないへえー、よくみんながなんかあれだ 筋肉みたいな人 が, な人がここがもっとまあ女性なんでそんなにすごく大きくはならないんですけどバンって出るのが二頭がいいねチョモランマとか言われる2頭チョモラン マ, ランマ高い高い山のようだみたいなあなるほどねえどんぐらい今ちなみにどれぐらる全 然, 全 然, 全, 然全然なくて全然ないんでえでもなんか全然全然な引き締まってるよね熱結構厚がり結構熱が り, 熱がり全然信頼できないぬるいもんねこれぬるい、うん、あ、問題ですはい 日本人が一番好む温度は何度でしょうか？お湯のええ四十一度はっすごいえうそ<笑>でしょ？家なんで分かったの？家 の, 家の温度四十一度でちょうどいいなと思って当たりです四十一度です日本人が一番好むのは41度四十一度なるほどえなんかそれって統計を取ったのか？かアンケートか知らない知らない<笑><笑>でも四十一体温が 三十六度ぐらいだから、と、う、五、んうん、度ぐらいがいいのかな。うんうん、あ, あ、そういうこと？で、うん、使っていい？いいよ。<笑><笑>よし、じゃあ、いいね、あいいでブイログいいよ。この一回出てい い, いいぞ。お風呂でーす。お風呂でーす。お風呂でーす。<笑>はーいはい。ということで、お昼の水野さんの露天風呂撮影は。 ここまでですはー い, はーいということで次は夜撮ってあとあそこ行こう貸し切りお貸し切 り, 貸し切りなんかねすごい自慢の貸し切り露天風呂があるらしいから、ね、いやなんかこちらの貸し切りはいいと思います<笑>こっちがいい景色がそうそうそうでもね景色が飛んで映んないんだけどでもね<笑>こっちがいいって言っておすすめのところに行ってきて撮影してくると思いますということで客室露天風呂はおしまいじゃあねーイ 筋肉ほぐれたほぐれた本当に全然ほぐれてないけどねいやいやいやいや本当なんかめっちゃほぐれたんですよね筋肉すごっいやなんかねこう、夜の方がやっぱカットが出ますんやばい こ, こ、うん